プレックストークプロデューサーを使ったマルチメディアデイジー図書の制作その2プレックストークプロデューサーは信濃研修者の製品ですこのビデオはデジタルナレッジ未来の教育基金奨励助成を利用し作成しましたえ感謝申し上げます これがプレックストークプロデューサーの起動画面になります。それでは新規プロジェクトを立ち上げます。新規ファイルから新規をクリックいたします。えー、ここでは夏目漱石の「我が輩は猫である」を作成しますので、えー、プロジェクト名、えー、として 我が輩は猫であるとしましまょう。<笑>次にあらかじめ準備してあるテキストファイルをインポートいたしますこれは青空文庫で公開されているものを、えー、利用いたしました。 このようにインポートが完了いたしますと、えー、あらかじめ整形してあった通り、り、えー、句読点、えー、あるいは開業などを自動的に検出して、えー、このようにフレーズ分割もしてくれます。もしフレーズが長い場合は、例えば、 このにゃーにゃー、いいていた、この間でフレーズを切りたいという場合は、えー、右クリックフレーズ自動分割で、えー、分割することができます逆にフレーズが短すぎる場合は結合することも可能です次にルビフリをしてみます合成音声で読み上げることを考えますと すべてに全文にルビを振っておくことを推奨いたしますすべ、えー、てに設定で OK を押します、えー、そうしますと自動的にルビを振ってくれますしかしよく見ますと間違ってルビを振っている場所がありますのでこれは 手動で訂正をいたします例えば「慣れた」となっていますがこれは「生まれた」の間違いです、えー、Ruby の設定で、えー、正しい Ruby に振り直しますそれでは最初から試しに 合成音声で読ませてみましょう。えー、再生のところで、えー、連続再生をしています。我が輩は猫である。夏目漱石。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめしたところで、にゃーにゃー。泣いていたことだけは記憶している。 我が輩はここで初めて人間正しく読めているようです次に画像を貼り付けてみます画像貼り付けたい行のところをクリックいたします挿入画像の置いてあるファイルをフォルダーを指定いたします この画像もフリー素材からダウンロードしてきましたこの時必ず代替テキストをつけておいてくださいここでは黒猫としておきます画像が貼り付きました それでは最後にビルドブックをいたしますが PlexTalk Producer、えー、ーーには、えー、再生ソフトが同梱されておりますのでこれで読ま せ, 読 ま, せますその際、えー、ビルドブックを実行いたします、えー、今回は Daisy3 形式で、えー、出力しています ビルドブックが完了いたしますと自動的に読み上げソフトが起動し、えー、合成音声を使って読み上げます、えー、それでは再生してみます「我がはは猫である」「松目漱石」「我が輩は猫である」「名前はまだない」「どこで生まれたかとんと見当がつかぬ」 何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している正しく読んでいるようです今回は横書きで出力いたしましたが EPUB3 のメディアオーバーレイ形式で出力しますと縦書き表示も可能になります以上で終わります